おはようございます。いますはい。緊急中の昼間です。緊急。<笑>はい。今日はですね、小道具をたくさん用意してるんですけど、はい、これで す, す<笑>、はい。緑のタヌキ。タヌキ。今日はタヌキを、えー、作ろうということで。買<笑><笑>ってきたんですよ。昨日<笑> こ, <の><笑>このために<笑>。このために。このために。 今日はえっ、ー、と緑のたるきで、はい、行きたいと思います。これをまず出さないといけないですね。はい、たるきはえっ、ー、と私実はあんまり好きじゃなくてあんまりやったことないんですけど、はい、まあ今日は私なりにまあ過去の失敗をですね、うん、反省してすごいものを作ろうと。 言うつもりなんでこれ正しいかどうかわかんないんですけど私なりのやり方がこういうやり方ですという紹介ですね、はい、でこれがね私が唯一持ってるタヌキなんですけど、はい、んと去年のお祭り出してみんな見えるんですけど結局売れなかった、うんまあ、かなり高額な金額を出したつけたんでれ、えー、売れたら焼き肉行こうって言ってたやつなんですが、ねえー、売れなかったんですけど、はい、でこれがタヌキでここからですねあタヌキっていうのはだから、えー、タヌキ 狸ってやつですよね、はい、枯れたシャリにタヌキをくっつけるんでタヌキがタヌキになったという勉強になりますよね、はい、すねねそううい話でこれがですから別の細い心拍をここからくっつけてるわけですね。はい、でこれが何でダメかっていうといかにもこのシャリにくっつけたようなポコンとのっかっちゃってるんですね。うんうんはいはい で、さらにもっと悪いのは、うん、悪いところいっぱい行っちゃいますけど、ここ隙間入ってるの見えますか ね, すね。うん、ここは、でね、中に釘が入ってるのも見えますかね。うん、釘、でも見え ありますよね。よね釘を打って止めたにもかかわらず、浮いてきちゃったと、うん、離れちゃったというところが。まあ、いかにもつけたよという感じが見えちゃうということなんで。はい、まあ、本来これやるんだったら、例えば、ここら辺一回傷つけてですね。ああ、傷つけて、もっとこう任せるとか。う、えー、こ, こ, こう、そこま丸くつけちゃってるんで、このきがら。ええー、これ一回、ああ、やってよかったな、彫刻刀みたいに削ってみて、やるのと、ここはですね、もう一回、ええ、ジャッキなんでぎゅっとくっつけいて。 もう一回回、ね、ですねやとそうですね、別のものをやろう と,、はい、ということで、ちょっと小さいばっかり。 ありましたんで、変わったものをやろうかなっていうことで、うん、とございます。で、えっ、ー、と本来はですね。パリにつける形に合わせてこう。対岸に分けて癖をつけといた方がいいんですね。で、実はですね。えー、っとこれなんですけど、たぬき嫌いと言いながらもこれはね。うん、私の山木だったんですけどす、枯れちゃったんですよ。この辺がすごい面白かったんですけど、もうたぬきを作る。 ことを目的にシャリーをお湯をつけて針金かけて形を作ったと同時にですねこういうのを用意したんですこれここは鉢にこんな風に入るんですねこの辺からこう心拍で水水が入っていきましてぐるっと回ってこれはねちょっと中行くかどこ行くかわかんないんですけどこれはですねこれをこういうイメージであこっちが見やすいかなこうこうこうこうこういうイメージでこういうイメージで作っていこうと なるほど、ええ、いうことですでに針金を曲 げ, てやる、ええ、曲げてあると、はい、こんなイメージですね、はい、食い込んでるから随分前にやったと思うんですけ ど, もど癖ついてると思うんですけどねタヌキ好きじゃないと言いながらも一応こんなのを作っ て, て本来はこんなふうにやっといた方がここは多分ねいきなり曲がらないと思うんですよねつけ、はいはい、るきにねなんで癖つけてといた方がいいよという話でこれを今日はやるえそれでこれをやるんですねいでいよいよやるものをあこれじゃない<笑><笑>これじゃない<笑> これで、ね、こじゃないらしいれじゃない今日は準備が大変で、いろいろありましたんで。<笑>えで、今日はですね、これなんですね。れは立派これは立派なんですよ。これすごい硬い木で、と実はこれはね、あるプロの方からいただいたもの。これできたら五十万になるよって言われた。うん で先ほどもうちょっと失敗したっていうのが上に車両を乗っけたような感じになっちゃったんですけどす、ね、ここはもうすでに溝が掘れてるということで今ここを上に行ってると思うんですけど、はい、私の希望はですねここら辺から入っていってこの先端じゃなくてそうするとこのシャリが外側に見えますよね、うん、ここら辺から入っていってここはですね こ, ここに入ってここ に, あそっちにうんここに入ってこっちから出てくる。 うん、頭をこれに作りたいっていうイメージなんですねそうすると水水がこう粘点する一はい、はい、ひ, ひねり10万円が実現するわけですね、うん、このまままっすぐいっちゃうとそのままできちゃうんで、はい、ということでイメージはちょっとここ掘れちゃってるんですけど、うん、この辺から斜めにしていくっていうことでちょっとマジックで線を引きたいと思います、うん、でも今ある掘ってあるところも生かすってことです、ねうん、いやいやこれはだから<笑>掘れちゃってるんで、はいはい、これはもう痛みきつくしかないんですよね ああ細くからこう削り直すえ傷、え、みきみたいにしてこれは埋めちゃうしかないですね ど, どっちか削って太行だここっちそうですね<笑>これ辺はこういう感じかな こ, こっちはここのこの溝に入っていきたいんですねはい、はい、これ な, なんでこうやめやめたのかわかんないですけど<笑><笑>もらったんですよもらったんですよ。<笑><笑>文句言ってんね<笑>先生先生のプロ文文句言って で、もし、えー、時間があれば、植え替えまでしちゃうかなと。なるほど。木はえあごめん、木ね。<笑>これもね、昨日ラッキーだったのは。木はこれですね。ああ、ちょうど良さそうな。ええー、ちょっと硬いんですよね、うん。ちょっと曲がるかどうか、ここはね、鉢がぶつかっちゃうんで、困ったなと思ったんですけど。そしたら、なんとね。う ん, かんですよ、うん、<笑>そうすると、まあ、この枝使うかどうかわかんないんですけど。 この辺に切り込みを入れてここにくっつけられれば、うん、ちょっと硬いんですねまず掃除とこのシャリですねはい、はい、これやっていきたいと思いますのでこっち先掃除しましょうかはいはい。大きく長いですよねもうこれ多分長編で編、ね、<笑>で、ね。一回ここで切りますか<笑><笑>まだ仕事してない<笑><流石に><笑><笑>さすがにさすがにちょっといらない枝はですね手 っ, ってこんなにいらないんではいはいちょっと整理していきますね 弱い枝とかですね、うん、そういうやつは取ってっちゃっていつもの剪定と同じあ、そうですね枝分かれですね枝分かれをきれい に, れをれいにでこ う, こういうのも使えないんで特、はい、にタヌキだからこれを変えるとかはやるのはですねそしたらねこの先端は取っときます、はい、要は元気つけて なるほどえ元気つけて枝を作っていかなきゃいけないんで太らせたいっていうのもありますそうですね太らせたいっていうのもありますけど枝を作っていかなきゃいけないので枝になりそうなやつだけ残して枝ばかり綺麗にしてですねやっていきたいと思います、はい、とりあえず剪定が終わりましたいやいやなんですけどあのいやいや い, いんですけの、えー、だいのいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやまあちょっと。 詰まってるんでね元気ないのもあるんでつければもうちょっといい鉢になってくるかなって。はい、で、えー、と剪定が大体終わってこう枝の分かれが見えるようにしてきましてあとね幹をねちょっとみ磨いとこうかなというふうに思います。はいはい、でこれだけ、えー、と綺麗に磨いて一応こっちの方が準備完了と。 と、はいはい、いうことですじゃあちょっと見ていきますんで<笑><笑>え と, とりあえずこちらの掃除が終わりましてはい、はい、とょっ幹もですねこういうデコボコしてると後ろに当たっちゃうんでこれも取りましたでこれ完成ですねでえっ、ー、といよいよこれですけども、えー、とまずここですねここのところをずっとこう掘っていってであとここですね いきますで道具はね2つあってこの大型のやつと こ, ういうこれは市販でよく売ってるやつなんですけど、はいえっと、とりあえずは大きくうんやりたいんでこいつでガリガリやりたいと思います。 危険なんで防護、はい、しないといけないですね。はい、かこれ目が目に当たるんだけど、うもつ下手じゃないですか<笑>。あ、こうですね。そうそうそう<笑>中に入ってますね。<笑>そう。で、えっ、ー、と手袋があれば、本当はね、あのナイロン製の、うん、あの削ってもね、切りカッターとかも切れないようなやつがいいんですけど、一応滑り止めっていうことで。はい、で、これがあれば大丈夫。木片が飛んできても刺さらない。刺さらない。はい。やっぱその。えー デニムぐらい硬いエプロンがいいのかもしれないですね。そうですね。これぐら い, い, いです、ね、頑丈なペラペラなあのお料理のやつじゃダメですね。今歳、ね、キュッと書いてますね。すねそうそうこれが命を守る、ね。命を守るエプロン。<笑>ちなみにこの辺も売ってますってこれも。そうなんですか。<笑>売れたことないですけど<笑>。これは売ってる。一応販売はしてるとこですね。最近商品追加したんで。なるほど。じゃあ行きたいと思います。お願いします。はい。 風がずっと吹いてましてどうですかまあまあ今今のところ予定通りもうちょいですね結構パワーありそうな感じでしたね<笑>ありそうですねただこれが入るかなっていうね本当に角度的にこう削んなくちゃいけないですよこっちを結構もう硬いんですよねこの木は硬いんですよねこの動画がもしかしたら、ええ でできませんでした。終わ可能性もありますすすね。ね。ね。ね。ハラハラしながら、ね<笑>そうですね、その辺が邪魔で崩さないといけないででい、ねうん、うか、ど、ねええね、っていきます。はいはい はい、ちょっとどうせ植え替えしちゃうんで崩しちゃいましょうこれであっお客さん販売中、ええ、久しぶりに<笑><笑>ここだから、まあ、枝がねこの辺使うかどうか分かんないんですけど、はい、こっち側とこっち側これにちょこんと作ってこれを前に来てなんでここら辺がちょっと邪魔ですねはい、はい、崩して替え の,、はい、の時期 ね、そ う, そうそうそうですよね確かなんか宣言してましたよ ね, ねあ実は三キロ、はい。あのね一月食べ放題行ってピークの時からすると、はい、実はこれでも痩せてる、ね。これでも痩せたんですよ実は五キロでしたよねもう。あ、あ、五キロで五<笑>キロか五キロかじゃあダメだめだ<笑>さあそっかそっか 3kg だと思ってた、はいキロね、まだもうちょっと時間ある はい、もうちょっと頑張ります2キロぐらいならねあとあとあと2キロならなんとかうん風強いな今日強いですね伝わってるかなどうはめていくかここにはめるここにはめてここからああそうするかはいはいこ こ, も う, こもうちょい入れますね ジャッキで一回つけたい。ジャッキで。キでそしてビスで止める。ビスで止めるということです。ですね。あの一応疑問点として、はい、えー。ビスはどうなるんですか。ビスはそのまま埋め込んじゃいます。木が飲み込む飲み込んじゃいます、ね、成長とともに。ええー、付けっぱなしですね。はい。出ないと行っちゃう。あのー 針金かけたままね、ね、えー、畑に植えて、そのまま飲み込ませたりとかさ。ああ、そうですね、そういうのもあります よ,、ね、そうですよね。それと同じような感じ、ね。そうですよね。と、ジャッキで、くっつくかどうか。やってみましょう。<笑>ええ、軟膏して。かなり難航しております。かなり難航しております。なかなかうまく。木がね。木がね。ちょっと硬いかな。もう今日、それがついたら。 終わりでいいぐらいの感動がありそ う,、ね、そうですね。そうですよね。<笑>これがついたらね。<笑>その引きそうだけどジャッキも上手く当たるところがないですよね。そうなんですよね。可能か。きそうな気はしますね。当たんなそうな。と一応違うんだよな。ジャッキがかけられるところだとちょっとずれてしまうと。うそうなんですよね。引っ張る方向が。 うーん、困ったな。それか一回、中で、どっか、打っちゃうか。うん、中盤を。中盤をね、うん。真ん中辺なら、は、打てそうですもんね。この辺が打てそうですね。そうか、インシュロックで、やってみるかな。ここでインシュロックが。インシュロックは、取るです。そうです。結束盤。そうですね。奪、ねはい、う, うのがいいですかね。ここまで来ちゃうと。 緑のタヌキが先に食 べ, られちゃう食べられるということに寒さも原因ですよね寒さも結構ありますよねそうですね 下, 下にこんな寒いなって思っているぐらいの風が今日は吹いてます吹いてますねら い, マイナス度ぐらい極寒ですよ ね, そうですねおなんかいけそうな雰囲気が。 おなんとなく入りそうなのお入ってるおここはねまたちょっとここまで来ればおここはいけそうここはいけそうですねおなんか入ってった感じする入ってた感じがしますねおっった感 じ, 感じがします感じがしますおお入った感じする なんですね、たぬきってねあこすねここ行けそうですねここ行きましたね、うん、じゃあい行けるとこからでもこれのそばがいいですよねやっぱりね入りました入りました ね, したねここあここあとから下がね下が問題ですけど ね, ねそしたらここでここではい午前中終了と午前中終 了, の分終了ちょっと水をつけておきますねこれもはい、はい、じゃあ頑張りま す, 頑張ります ゴーノブスタートですはい、はい、よろしくお願いしますじゃあここからですね1本、はい、でまずはですね細い穴を開けてそこに、えー、とネジを差し込むとビスがこの太さなんでこれよりも細いやつですねネジの内径ぐらいのもののドリルを1回開けた方がいいんじゃないかなということ で,、はい、でこれがドリルゼロですね、うん、はい逆です きまし た, きましたそれでドライバーで釘じゃなくてやっぱビスビスでステンレスですね鉄つを錆びちゃうとサびちゃうってことです ね, こ, ですね、うん、これが一つポ イ, ントえポイントですねええポイントルクですねこれはあの回るのスピードみたいな力で、うんうん、ある程度の力がいったら止まるああ ようにだから4とか7とか、えー、一番強いのがドリルになるわけですよねなるほどいったあでもいいやこれぐらいでめ今めり込みましたねもうちょい行ってもいいかな止まんない止まんないですね、うん、木だから<笑>あの金属だと止まるんですよねああカチッて要は振り込んでた方が、えー、飲み込みやすい飲み込みやすいですねあこんな感じでのはい えー、いいんじゃないですかね、こんな感じでね、えー、こんな感じですよね、はい、それで一つ終わりました。問題は足元なんでね、お昼食べたんで、ちょっと元気になりましたね。えー、<笑>ここですね、次はね、ちょっとまたセッティングに時間 が, ありますが。小島さん、はい。い少々お待ちくださ い, ださい、えー。オーストラリアの視聴者さん。はい、えー、さすがですね。さすがですね。 タヌキタヌキいのあ子供の子供であそうですか。<笑> はいはいありがとうございますありがとうございま す, います今日はラッキーですラッキーいや夢ですねオーストラリアから<笑>オーストラリアからオーストラリアお客さんが見えま す, す、ね、ここを潰したいんだよな、うん、それでも出ちゃうんか出た出た届かないか いいいて る, 向いてるかな こ, こ, あここは入れたい入れたい入れたたここ、えー、ちょっと待ってください。ん<笑>がいないなと<笑> 私の仕事が増えるので、<笑>お店のお店番になってます、ね。そうですね。ボス運んだり、<笑>ぜひ売ったり、はいいてほしいですね。そうです、ね。<笑><笑> こ, こ, こ, こら辺で打ちたいですね。じゃあもう打ちながらくっつける。そうですね。本当はくっつけといてから打った方がいいと思うんですけど。穴開けるんだの方がいいかなと思って。 ないか。行かない。ね、動かないですもんね。あと問題はここなんだよな、一番。問題はすです、ね、問題ここなんですよね。なかなか寄らないと。なかなか寄らないですね。とりあえ ず, あ開あえず穴開けとこうと。開けとこうっていう。 入 っ, 入ったけど、<笑>入ったわ、入ったけどこん な, こんなお仕事になるとは思ってなかった、ね、なってなかったですね入ってんだか入ってないんだかこれじゃダメなんだもうちょいわぁやばい 皮, 皮がむけ ち, ちゃいますねとりあえずこれ行けるところまで行きましょうか行けるところまでだんだんいい加減になってきた、ね、うん。 タヌキの達人みたいな人いるんですかねいるんじゃないですかねだからやっぱりあげといた方がいいですよね一回 ね, ねそうですね、うん、それかもっと全然細い時に入れちゃって、えー、太もう急激に太らせるとまあそうです ね, なんですねそんなことですよね混乱してます イベントの原因は寒さだと。いつもより口数が少ないのも、ええ、寒さのせいだと。そうですね。思います。はい。<笑>うん。<笑><笑>ちょっと割れてますね。これもういらない。もすぎましたね。あのうわあばっくりいってる。あさっ。避 け,、うん、けてますね。 ちょっと同じ絵が続いてますのでええそうですねちょっとちょっとしばらくしばらくカットしましょうとりあえずですねー付けましたつけましたそれとなくつけそれとなくてが そ, それっぽくですえーやっぱりね相当被害が大きいというかやっぱり隙間がどうしても空いちゃうし、うん、やっぱ上の方行くとやっぱ細いですから、はい、細いビス使わないと えー、といけないんですけどなかなかあの、えー、とビスがねネ ジ, ネジっていうかネジ付きの、えー、とプラスドライバーで曲がるようなネジになるとあんまりちっちゃいやつってないんですよねうんだけど本当は、えー、と細い方がいいとだからすごい難しいと思いますね ここはもうれとりあえずなんちゃってなんでそ、はい、れとなくつけたんであとはもう正直言うと幹の太りに期待するしかないでこういう隙間をね埋めてってもらうしかないんでこういう隙間とか空いちゃってるんで ね, いいでね若干、うん、ともう一箇所止めてもいいんですけどとりあえずもうこれ以上被害はこれ一個打ちたいけど な,、うん、なんかねあちこちつるんですよつ<笑><釣>る<笑>もう一個だけ打つかな<笑>まあいいかってここだけ <笑>あれちょっと始まっちゃった。<笑>えっと太りに期待しましょうと。はい。いうことでもうここまでバラしちゃったので、えっ、ー、と思い切って上売買まではい、はい、行っちゃいたいと思います。ちょっと一旦片付けましょうか。そうですね。ねちょっとちょっと疲れてますね。ちょっと片 付, け<笑>片付けましょう一旦。大変だったみたいです。大変でした。あ、はい、<笑>ちょっとは本場地にすると。本場地に二十万円ですから。はい。二十万円で売りたい。二十万円で売りたい。<笑> 数 年, れ数年後。数年後ですね。いや、三年後、目標は三年後、二十万円。え<笑>、ね、だから、冒頭、二十倍で売ったって言いますけど。二<笑>十万倍です。たぬきで、二十万 倍, 万倍、はい。あれ、ビスがどっか行っちゃった。<笑>すげえ。まあ、うまくいけば。いけばですよね。失敗すると。と0 円, 0 円, 0円<笑>まあ、もともとゼロですからね。 お得そうですね。お得だと思います。普通の赤玉と。そうですね。炭もちょっと入ってみたいですね。うん、えっ、ー、と、クレヒューガー、ヒューガーはね、軽いんですよね。というこれ炭も入っててね、結構いいんですよね。ク、う、レ、ん、ヒューガー。これがキリ。っていうか。本、う、当、ん、混ぜた方がいいんだよね。<笑> えっ、ー、と、それで、正面とこにこ乗っけちゃっていいんですね、ここにね。はい。浅かったかな、これ。ね、ちょっと浅かっ た, った。釘がそこか。<笑><笑>あれ。あれ。釘の意味がない、なくなっちゃったな。これと縛るそ う, そうですね、そうすると。はい。割としっかり。 いいんじゃないですかと。あいいっすね。二十万ですか。ね、うんー、まあ、うまくいき。<笑>いや、五十万って言われたんですよ。これうまく作れば。うまく作れば五十万と言われてもらったんですか。てもらったんです。 今んとこゼロですから、えー。買ったわけじゃないですか、ね。そう、あ、だそういう意味じゃん、八台。も八台ね。朝数千円。もういいじゃないですか。ただね。ちょっと失敗した植え付け角度は。あ、ちょっと水、水かけて。はい。はい。こんな感じで。これが、ここが頭ですね。 こっちのが枝はもうどうでもよくてこれが裏枝でちょっと作っていって、はい、ここら辺はまあちょこちょこちょこっと多分つくと思うんですけど、うん、何でしょうこれは伸ばしていって、はい、この辺で頭とかあとこの辺にもしかしたら下から枝出てくるとか、うん、でしょうこれを元気につけるってことですね、うん、はいちょっとねあの根が上上がっちゃうんでもうちょっと寝かしてもかったんですね向こうにねこれがね、うん、これがちょっとこうまっすぐ上に向かってるように見えちゃうんですけど、うん、すごいシャリですよねこれ ね, ねシャリで。 これを下ろして、これで頭をこっちに持ってきて問題ここですねきっとね、ここはね。隙間がやっぱりあるんでこれが埋まるかどうかですねなかなかね、わからないだからやっぱり最初に少し曲付けといた方がやりやすかったっていうところですねここはもうかなり強引に負けて少し割れたりしてますけど こ, こういうことですかねあ、そうそ う, そうシャリとそ う, そうそう、ここですよね、ここはね シャリと 水, 水がここある、うん、この水水がこのシャリをかむように今か入っちゃってますからね少し膨らんできて木のようなものをこっちでそうですね作りたいと作りたい と, です、ねはい、ということで す, ですね、はいはい、ということですですねということでまあ非常に苦労しましたけど、まあ、とりあえず寒さの中、うん、なんとかできましたというところで、はい、20万倍に3年後には。 もともとゼロですからね。ね何かけても、まあ。そうそう。まあ一円だとしてね。一円だとして。二十万円で。と二千二十五年の五月。あ六年か。二十六年。三年後にはそこそこいくんじゃないかと思うんですけど。この言葉を記録しておきますょ、ね、う。記録しておきましょう。三年後。三年後にこの日が。二千二十六年の五月。 盆栽祭りで20万円ということで今日はタキでした<笑><笑><笑>どうもありがとうございました。<笑> あでもね、昨日、危な、ま、だ長くなるから<笑>、ね<笑>、前ね、昨日調べてたら、えーと、2020年の12月に動画を撮った佐藤さんが最後の時ですよ、本当に12月なんで、んで最初すです、はいえー、ね、値上がりの半径外の五葉松が、はいはい、あれ、売れまして、はいえー、おそらく20倍近く、20倍買った値段の、えー、ネットでね、非常に安く購入して、ただそれ、業者から業者に売られてるんで。 なだと思うんですけど、20倍、ええ、が実現したという報ご報告で。<笑><笑>でまあ、というか最近いろいろ買い物が多いんで何か昼間さん何者だとかっていう話が出てるんで、はい、あ一応そういうお金をねあの入ってきたんで帰ってるっていう。そう で, で作ってそれを売ってこう回している感じですね。そ, う そ, うそうしてるっていう感じなん で, そで、それでたくさんの木を扱えるとい、はい。そ う, そ, う そ, うそうなんですよ。と, すとてもなんかあの温造紙とかとそれなんではありません、はい<笑>ダ。ダイエットのしすぎ。ダイエッ本当釣るこういうところか、うん、さっきこれに釣ったからびっくりしちゃった。さっき来た方に切り末ですって言ったら。はい 太ったから分かんなかったって言われた僕<笑>あの今日エプロンした時にちょっと太ったかなってちょっと違う<笑>若干思ったんですか<笑>思ったんですね<笑>まさか3キロ痩せたとは<笑>本当だよな本当痩せたのかな痩せるって宣言してから1回太ってから痩せてるんじゃないですそうそうそうそうですよね12月に宣言して1月に太ってからそこから キロ5キロとか 3, 3キロ減ってんでも元に戻ったぐらいにいくかもしんない宣言地から元に戻ったぐらいなんじゃないかとないかそうか全然痩せてないのかで成功例が正月太りというそうなんですよね<笑>正月太りで<笑>だたあれ ま, また釣ってるし<笑>また釣って る, <笑>釣ってる、ね、すごいでも日本にいっぺん釣ったからねほらおしゃれなおしゃれな釣り方調べましょうか ちょっとやばいかもしれない。寒いお水飲んでますかあれお酒はダメですよ。<笑>お酒はダメ お酒は出す、あのおしっこいっぱい出るから。だから、お酒飲んで寝ると朝が空、朝喉カラカラになってるじゃないですか。そうそうそうそうそう。あれは脱水症状です。ああ、それ脱水なんですか。そうです。だから、水飲んでください。あとは疲労。疲労はなさそうだよだから。肝機能障害。えああ。肝機能ね。肝硬変。ああ。要はミネラルバランスを崩す昼間さん。えこれって植え替えの時にバラせますかね。赤丸。 えー、おまけひるまさんはもう一つもう一つのやつを修正しています。しんな感じで？ヒューさんは私は、えー、五ヨマ完成しました。完成しました。ちっちゃくなりました。ペ<笑>タの込ミです。上手になったな。<笑><笑> いいですよそれうまくなったうまくなったな、ね、みんなに褒められてますよね、はい、このこれどこですかねこれ 銀,、ええ、銀賞っていうんか銀賞の五葉松が今ね東潤さんにいっぱいありますいっぱいありますなのでこのこの動画が公開するのはいつかわかんないですけど結果三千円のところ盆栽9を見たといえば二千五百円です、はい、<笑>勝手に言っていた<笑>っていう値段でもそれぐらいのお値段だったことですよね多分そのぐらいです三千円ぐらいだと思、はい、はい お求めくださいめください私も買いました私も買いました<笑><笑>